ですえー、独立開業することがいいのかどうかって話を今日はさせていただこうと思います。えっと、おそらくこの動画はですね、えー、独立開業に興味のある医師だったりとか PT の皆さんに配信しておりますので、まあ、いつか独立開業したいなという理学療法士の方とか、もしくはもうすでにお店をされている整体師とか治療院の先生、もしくはクリニックの先生などがご覧になられているのではないかなと思ってます。はい、でまず私の方からなぜこの話させていただくのかなんですけれども、あのー、まあ、実はやっぱり病院勤務で働いて 出た時の方がああいろいろ不満人間関係、えー、もしくはルールが厳しいとかできないことが多いというふうに思うかもしれません。なんですが私は個人的に独立開業した方がもう何でもできるだろうとああまあ売上げ上げれば収入も増えるだろうし、えー、例えば人をや例えば自分の時間ができるかもしれないし自分なりたい施術ができるだろうというふうに。 あの私自身もやる前は想像してたんですねで今回はいいとか悪いとかじゃなくてなんでこんな話をするのかが大事なんですけど価値観をやっぱり知っていただくために私は話をさせていただこうと思います。と言いますのも、まあ、弊社はおそらく全国いくつかな200とかぐらいの治療院さんを、まあ、藤井塾というふうな、まあ、ブランドとか事業を通じていろんな方を独立開業されていく方を、まあ、私個人としてまあ、あのー 近くくでで見ささせせてていいいいたたただだ場所にんすね今では医師の方で独立されている方とか勤務の方とか、まあ、いろんな方ともお話をさせていただく中でじゃあ独立開業することが正しくて、ね、それ以外は全部ダメなことなのかとか病院勤務はレベルが低くて独立開業して売り上げ上げれば賢いのかとかそ う, そういう風うに思われる方が中にはたまにいらっしゃるんですねでも私もまあ昔56年前とか 特に独立開業したときに、まあ、売り上げがガンって上がったりだとかあ自分でなんかすごいんじゃないのかなっていうふうに思ったりとかする正直があまあ正直、まあ、あなかったといえば嘘になりますし、まあ、今はそういうふうな経験も経ての話がさせていただければなと思うんですけれどもまあいろいろ私の今思っている価値観は何なのかと言いますと、まあ、結局どっちも一緒ですよってことをお話ししたいんですね。そしてもう一つ言いたいたことが あの売上が高ければ賢いわけではないですし、えー、例えば熟成で売上100万200万打った人が売上10万200万20万の人に比べて人として、えー、日で出 て, てですね売上が少ない人が劣ってるのかってそういう考え方もダメですよってことをお伝えしたいと思いますなぜならですね結局やってることは保険なのか自費なのかっていう違いと自分で料金だったり時間を設定してるかしてないかだけであって 中身のの施術ととしてては一緒のことやってます正直で理学療法士としてリハビリテーションにする腰痛の患者さんが外来できて代用金リリースするのとチラシで集めた人に1回1万円もらいながら、えー、腰痛の患者さんに代用金リリースするの一緒のことやってるんですでそれがたまたまマーケティングとかもしくはセールストークとかもしくは、まあ、ブランディングだとか、まあ、いろんなこうビジネスのツールとかやり方で 増幅させることができてしまうので実はでその増幅させることができてしまえばじゃあ病院で働くことに価値がないのかだとかもう病院に戻れませんだとかそれも私は違うともうこれは絶対個人的には思ってるわけなんですね。でおそらく私が危険だなと思うのはじゃあ売上高い人が偉いと思うのであれば。 あなた患者さんを通じて何を提供してるんですかって話になると思うんですよ。患者さんからするとねで売り上げ高い人のとこに行ったら治んのかって言ったらそういうわけでも実はないわけなんですねはいですからもう一度言いますけれどもこの話なで今日私がさせてもらってるのかって言いますと同じだと私は個人的に思わせている部分があってそうですね、まあ、やっぱこの健康関連産業の中で患者様というお悩みの中に対しての 要は対価を頂くって仕事やってるのであれば、まあ、私はまあ個人としてはあのそうですねまあ失っちゃいけないものとか間違っちゃいけないものがあるんじゃないのかなってことをあの、まあ、自分自身もそうですしチームの中にも共有できればなっていうふうな気持ちで話をさせてもらってますし、まあ、今回話とかねなんでこの話をするのかというところに関してはまあ、えー、今のお客さんとか。 お客さんとかちょっととごめんんなささいねお客さんとか受講生さんから、まあ、そういう話が出たのでさせてもらったわけなんです。なんで、えっと、やっぱ患者さんを通じて、ね、あの商品の納品というとビジネス的ですけど、ね、職を成しているのであればやっぱこう、まあ、売上というものがそこに入ってきますけれどもそれによって、まあ、医療者として、ね、賢いとか正しいだとかっていうふうにはならないようにしながら、まあ、歩んでいければすごく 私ととししててはいいいんじゃななのかなと思ってますしあの、まあ、技術のコンテンツも話してるんですけどやっぱ一生例さんなんですね一生例さんにやっぱ向き合う気持ちが結果として、まあ、開業されてる方であれば売上とかリピートにつながるだけであってでもそれが開業してる人だけがやってるとかではなくてもちろん病院で働いておられる先生方ももちろん当たり前のやっておられるのでその中で我々が どうやってですね、そういう独立している生態の方々と、病院で働いている医師や理学療法士の方と一緒にシナジーを起こすのかというふうな考え方に、まあ、意味があるのではないのかなというふうに個人的に思っている限りであります。はい。なんで今日の話はすごく抽象的で、まあ、価値観の話をしたと思うんですけれども、けれども、あの、まあ私は個人的に、まあ、間違った方向に進まずに、まあ、医療者であるということと、まあ、患者様がその先にいらっしゃるということを、 忘れないようにして、まあ、この先も、まあ、進んでいくということがいいのではないのかなというふうに個人的には思っております。はい。というわけで、今日の話は、えー、開業して悩むあるあるについてですね、一つ回答させていただいたので、まあ、当てはまらない方もいらっしゃるかもしれないのでけど、何かの参考になれば嬉しいなと思ってます。えー、面白かった方いいね、およびチャンネル登録をしてください。YouTube の概要欄から、私たちのジェロ、あ、えっと、独立開業のコンテンツも料で見れるので、また、 無料でダウンロードしてみてください以上です